平成30年8月11、12日の2日間、阿蘇市内の巻の阿蘇体育館などで、2018キッズバスケットボールサマーフェスティバルが開かれました。まず午前9時半から阿蘇体育館で開会式が行われ、主催者の熊本県キッズバスケットボール連盟の下本美佐子会長が挨拶。 続いて佐藤阿蘇市長が歌を歌い子どもたちにエールを送り激励しましたそして参加選手を代表して阿蘇 SK ミニブルーズの有留紘和君と阿蘇 SK ミニキャバローズの浜村美優さんが選手宣誓を行いました今年の大会には県内から幼稚園・保育園児らを含む小学3年生以下の 44チーム373人が参加しました試合は試合を楽しむ初心者による仲良しリーグ親子による親子リーグそれにレベルアップを目指すチャレンジリーグの3リーグに分かれて行われましたこの大会は初心者にはバスケットボールを楽しんでもらいさらにキッズバスケットボールのレベルアップを図ろうと阿蘇市を会場に 熊本県キッズバスケットボール連盟が行っているものです。親子リーグでは子どもたちに混じってお父さんやお母さんたちもコートに入り、シュートが決まるたびに歓声が上がっていました。